学校法人、森友学園への国有地売却問題について聞きます。総理は2月17日の衆議院予算委員会で、私も妻もこの認可にも、あるいは国有地払い下げにも関係ない、私や妻が関係していたとすれば、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員も辞めると述べました、総理がそこまで言われたことに、この問題の深刻さが表れているんだと思います。そこで事実を確認したい 森友学園の籠池泰典理事長は、NHK のインタビューで、土地取引について便宜を図ってもらったということは全くない、政治家による関与、便宜は一切なかったと述べました、そして総理も衆議院で、今回の国有地処分について与党議員から働きかけはなかったのかという質問に対して、一切なかったと答えています。本当にななかかかったんんででですすぜ断言できるんですか安倍内閣総理大臣 まず私自身のことについてはです、ね、断言させていただいたとおりであります。このことがそれだからこそ、深刻だということではなくて、まるで私が関わっていたような質問をするから、そういうイメージ操作にしてです、ね、全くそれは違うんだということを、はっきりと申し上げたわけでございます。あと、他の他の議員につきましてはです、ね、私はそう聞いていると、このように申し上げたわけでありまして、それは理財局から聞いていると、こういうことでございます。 小池晃君理財局から聞いたんでしょ、面談記録は破棄してるんでしょ、何が根拠なんですか、じゃあ。お答え申し上げます、えー、本件のその土地処分につきましてですね、えー、その不当な働きかけというものは一切ございませんでした、えー、その理由ということでございますれば、えー 平成24年の閣僚懇談会で申し合わせました、えー、政官のあり方においてはです、ねえー、国会議員との接触のうち、個別の行政執行に関する要請、働きかけであって、政府の方針と著しく異なる等のため、施策の推進における公平中立性が確保されない恐れがあり、対応が極めて困難なものにつきましては、 えー、大臣党に報告をした上で記録を保存すすることになってございますただ、本件につきましては、そういう不当な働きかけ、一切なかったことでございまして、そうした記録は保存されていないということでございます小池晃君。不当かどうか聞いてません、働きかけはじゃああったんです、ね、佐川理財局長。お答え申し上げます。あのー、一般的に申し上げますと 国有財産の管理処分ということにつきましては、えー、個々 の, その国有財産の管理状況、あるいは購入する場合の手続き、あるいはまあ入札時期、その方法などです、ね、さまざまな外部からの問い合わせがございます、えー、そういう意味では、えー、こうした問い合わせがあった場合には、現場において丁寧にそうしたルールについてご説明をさせていただいているということでございます。君今のはあったとということですよ さままざな、ね、働きかけあったということですよ、総理はなかったというけど、あったということじゃないですか、今の答弁だったら、総理の答弁間違ってますよ、何の根拠もなくなかったっておかしいじゃないですか安倍内閣総理大臣。まあそんなどんどん指ささないんでください。今、私は誠実に答えているわけでありまして、私と課題については私は一番よく知っていますから、あのあそんなことではないんですね、あの他の政治家ということであれば、ですねこれは私は確かめるのはです、ね、理財局長に聞くしかないじゃないですか。 で理財局長に聞いたら、理財局長はいわば不当な働きかけはなかったというふうに、えー、この答えているわけでありますから、えー、これは理財局長がそして、えー、答えたとおりであります小池晃君。理財局長は破棄しちゃったんですから、なんの根拠もないんですよ。私どもは、ある自民党国会議員事務所の面談記録を入手いたしました。でそこでは森友学園側と 近畿財務局や大阪航空局とのやり取りが国名に記録をされております。記録は2013年8月5日から始まります。その一部紹介します。8月5日、籠池康則氏が来訪、塚本幼稚園が小学校設立希望の件、豊中市の国有地借地を希望、近畿財務局より学校の場合は購入のみと回答あり、ついては8年間は借地にて、その後購入とできないか。これが籠池側の 要望でありますその後、8月21日、27日、30日、9月9日と、籠池氏からの報告が続いて、9月13日、籠池氏から相談あり、9月12日、大阪府庁に近畿財務局の国有財産管理官が来て、小学校設立認可のお墨付きが必要と、大阪府は土地貸借の決定が必要と、鶏と卵の話、なんとかしてや、どこが教育者かという書き込みがされています。 そしてその日の午後、近畿財務局からの回答、ある意味、鶏卵の話ですが、前向きにやっていきますから、かなり生々しい話ですよ。で10月12日には、籠池理事長夫妻が来訪しています。小学校用地の件、近畿財務局と大阪航空局職員数名とともに現地視察、その際、事務方の判断できることではないというニュアンスを感じたので、 上から政治力で早く結論が得られるようにお願いしたい、土地価格の評価額を低くしてもらいたい、10月24日には籠池理事長が、大阪府への小学校設立申請書類に月額賃料を月100万円とする、これは希望額で低く見積もっておけば、そこをベースに賃料交渉ができると思っていると書いてあります。そのの後何度も籠池氏や近畿財務局局国交省大阪航空局からの 報告が続いて2014年1月31日には籠池氏が来訪してこう言います小学校用地の件近畿財務局と前向きに交渉中賃料および購入額で予算オーバー賃料年間3500万円を2500万円に売却予定額15億を7から8億円にが希望2015年の1月9日の記録では籠池理事長からの報告で国有財産貸借の件 本日、財務省担当者より、土地評価額10億、10年間の定期借地として、賃料年 4%、約4000万円の提示あり、高すぎる、2から 2.3% を想定、なんとか働きかけしてほしい。財務省に聞きます。2015年1月9日、近畿財務局管財課の統括官が、籠池理事長に会って、土地評価額10億円、10年間の定期借地で賃料年 4%、籠池氏に提示したのは事実ですか。 委員お答え申し上げますあの今委員がお読みになった資料についいてては承知してございませんただあの、森友学園とです、ね、近畿財務局との関係について、どういう接触状況があったかというお問い合わせが委員からございましたので、そこはお答えさせていただきます。本件財産につきましては、平成25年の6月3日に我々、われわれ公用・公共用の取得要望の受付を開始してございます。 それ以降です、ね、二十七年には国有財産地方審議会での議論、二十七年五月、優勝貸付契約の締結、その後に森友学園による埋設物撤去工事等の実施。 新たな埋設物の発見売買契約というふうに、ずっと経緯がございますので、そういう意味ではその間ですね、近畿財務局と森友学園との間では、これはもうさまざまなその時々でのやり取りはあったものというふうに考えてございます。ただ、いずれにしましても、えー、先日から申し上げてございますが、28年6月の売買契約の締結をもちまして、事案は終了しているところでございますので、そうしたその詳細な面会の記録等につきましては、残っていないということでございます。 くん、ね、答えて、ね、ないの 具体的に聞いてんだから、それに答えて。佐賀理財局長。閣僚席からしゃべらない。 お答え申し上げますあの今、ご答弁申し上げましたとおりでございまして、取得要望の受付から売買契約の締結まで、さまざまな場面で森友学園と近畿財務局においては、さまざまな打ち合わせをしているということでございまして、その意味では、さまざまなその場面場面のやり取りはあったと思います。ただ、今、委員がご紹介になりましたようなものにつきましては、記録も残っておりませんし、ここで私どもがそれについて何か言うということはできないことでございます。 あのね、これねけ、結果じゃないんですよ、プロセスが大事なんですよ、このプロセスの中で笑い事じゃないでしょう、菅官房長官ね、笑い事じゃありませんよ、これ、国民のね、財産ですよ、それがどう処理されたのかは重大な問題じゃありませんか。しかも、この時期はね、一般的にね、一般的に重要な時期なんですこれは。これは森友学園が小学校開設申請したのは、その直前の10月なんです。 で12月14日の18日の大阪府私立学校審議会で、疑問の声が出されたわけですよ。で、継続審議になったわけですよ。保留になったんですよ。ところが、翌年1月27日の臨時私学期審で、条件付きの認可適当になったわけですよ。で、その1月9日に財務省が森友学園側とですね会って、条件提示して交渉していたとすれば、これはこの認可にも重大な影響を与えた可能性もあるわけですよ。決定的な話なんですよ。 だ、さまざまあったっていうのをこっちゃだめなんですよ、この1月9日のこの面談があったのかということにちゃんと調べてください、じゃ調べてください。佐川理財局長あの先ほどからご答弁申し上げておりますが、えー、25年の9月に、えー、先方公的取得要望が出ております。 従いまして、私どもあの、そういう公的祝要望が学校方針から出ていることをです、ね、えー、近畿財務局のホームページに公開して、そういう上で先方とさまざまな場面で、えー、貸付契約等も含めて、工事の場面も含めて、いろんな協議をしているわけでございまして、今、委員がおっしゃいました、その一点についてあるかないかと言われましても、そうした面会の記録については残っておらないというところでございます小池晃君。残ってないのがおかしいんですけど、あの担当者の名前、後で私、言いますから。 明日私質問しますんで、明日回答してください、じゃあ、それがあったのかどうか、担当者が聞けばかるはずですから。で、1月9日に2000万円から2300万円という賃貸料を籠池氏は要望しているわけですよ。で、実際に5月29日の契約では、貸付料、年額2730万円になったんですよ。結果として籠池さんの要望にそう金額になってるわけですね。非常に重要な経過だと私も思いますよ、これ。で、さらに事態はその後進展します。 翌年2016年の3月に、食い打ちの工事で地下埋設物が発見されるわけです。で、森友側から近畿財務局に連絡が入ってで、現地調査を近畿財務局と大阪航空局やってる。で、その日に籠池理事長がこの事務所に相談に来ています。で、記録ではこう書いてある、小学校用地の件、近畿財務局の対応に不満、3月15日に本省に行くアポをお願いしたい。 そしてこの議員事務所はお断りしますと答えています。昨日のこの委員会で、理財局長はですね、昨年3月の半ばに財務省の担当者が森友学園の理事者理事長と面会したことは事実だと答弁されましたね。3月15日に審理室長に会ったということですね。佐理財財財局局長、えー、その3月の月半ばの話は昨日ご答弁いたたししましたが、えー、近畿財務局財務省 その先方の間では、まあ、今言ったように、ずっとさまざまなこの場面で答弁が、えー、協議をしておりまして、えー、先方から面会の要望がありまして、えー、理財局のその担当の室長が、えー、加護さんに三、えー、月の半ばごろだったと思いますが、お会いしたということでございます小池晃君。三月十五日ですね佐川理財局長 あの3月の11日に新たな埋設物が発見されておりまして、そういう意味ではそれを踏まえてお見えになったということでございましたので、昨日から昨年あ3月の中頃ごろという記憶だと申し上げております小池晃君。このね、理財局の担当官、室長であったというのは大事だと思うんですね、これ、一体どういうことを籠池氏はそのとき依頼したんですかで、財務省としてはそのときどう対応したんですか。佐川理財局長 答え申し上げますあの今申しましたように、3月の11日にです、ね、建設工事中に新たな埋設物が発見されたということで、まあ、先方、1年後の学校解雇で大変あの急いでいる状況でございましたので、先方からは、 あの新たな地下埋設物が発見されたので、えー、なるべく早く対応していただきたいというような要望が出されて、当方からは、まあ、そうした新たな埋設物が発見されたことを踏まえましてです、ね、それは法令等に従って対応しますので、引き続き現地で近畿財務局、あるいは大阪航空局と連携して対応したいというふうに応じたというふうに聞いております小池晃君。本省も関わってね、議論してるわけですよ。 で今の中身で私、納得できないです、この結果、何がなどうなったか、不動産鑑定士が9億5600万円と評価した土地が、これあの、賃貸から売却に突然切り替わって、ゴミの撤去費用として8億1900万円が値引きされて、1億3400万円で売却される、異例の10年分割となったわけですね、籠池さんが3月15日に、地下埋設物が見つかった直後に直接財務省を訪問しているわけです。 それで結果としては、籠池氏の要望どおりになってるわけですよ。だから、これはそのことを巡って、どういうやり取りがあったのか、麻生大臣、財務省としてこれ、明らかにする責任があるんじゃないですか、いかがですか、財務大臣、答えてください。佐 川, 佐川理財局長あの先ほどからご答弁ししてていいるとおりでございまして、えー 決まりまりした売買契約書等はすべて保存してございますが、途中経過の面会のやり取り等については、そこは残っていないということでございます小池晃君。大臣、これ、適正な処理なんですか麻生財務大臣。今、佐賀の方から申し上げたとおりでして、適正にはしたい、適正に執行されてると思っております小池晃君。あの、ね、これがどこが適当なんですか、財政法9条、読んでください。 通告してありまますす財財局長政法の9条でございます国の財産は法律に基づく場合を除くほか、これを交換し、その他の支払い手段として使用し、または適正な対価なくして、これを譲渡し、もしくは貸し付けてはならないというのが9条でございます小池晃君。今出たとおりですよ、麻生大臣、これは適正な対価なんですか。そういうい 適正な対価なんですか、このやり方が。あのね、あなたの財産じゃないんですよ、国民の財産なんですよ、みんなね、汗水流して税金払ってるんですよ、笑ってる場合じゃないでしょう、笑ってる場合じゃないですよ、あのね、どれだけのね、思いをしてみんな税金払ってると思ってるんですか、社会保障がどんどん切り捨てられて、どれだけの人が苦しんでると思ってるんですか、億単位で、こんなね、でたらめな 国, 国民の財産をね、扱うようなことやって許されると思ってるんですか、これが適正だと大臣言うんですか。 佐川理財局長あ 大, だよこれは大臣先ほど申し上げましたように、国有財産についてはいずれの場合においても、適正な価格により処分を行うことが定められており、適正な価格とは時価ということだと思っております、この土地につきましても、学校の建設が進んで、開校予定時期も近づいている中、発見された地下埋設物に対応するため、近畿財務局と大阪航空局とが協力して、 法令に基づき、適正な手続き、科学によって処分されたものとわれわれは、そう考えております。小池晃君。もう今のね、答弁は国民は絶対納得しないと私は思いますよ。だってですね、当初、貸借の契約の段階でも最初のいいねの半分になってるわけですよ。そして売却に切り替わった途端に8億円の値引きで、異例の10年の分割払い。 でね、月100万円を下回る負担だというのが、当初の森友側の希望として、さっき私述べました、その通りになってるんですよ、結果として。森友側のシナリオ通りじゃないですか。しかもいずれもですね、この記録に出てきました、事務方が判断できる問題じゃないんですよ、これは。こんな長方機的なやり方は。必ず何らかの大きな力働いてるんですよ、これは。そうでなきゃこんなことできない。 私が入手した議員事務所の記録では、途中で籠池氏側との接触は終わっているようだ、誰だというのは調べたらいいじゃないですか、役所が調べれば分かりますよ、役所が調べればすぐ分かりますよ。あのね、土地から地下埋設物が見つかって、8億円ダンピングする過程、これはね、誰か他の政治家にこれは関与を依頼したと私は思いますよ、この計画からすれば。知ってるんだから言った方がいいですよ、本当に。総理、総理。 総理ね、売却に至る前の段階から不可解な交渉が続いているわけです。これは私は賃貸のお契約を結ぶ交渉の段階から全経過、そして政治家の関与について全容明らかにしてください。自民党の私議員の事務所の資料を入手していったんです、自民党が調べたらわかるじゃないですか、そのために責任を果たしてください、総理として責任を果たしていただきたい。その どういう文書かということもわからないですよね、本当のことかどうかってわからないものをですね、それを立証する責任はそちらにあるんですよ、そこでですね、そこで、そこでですね、そこで、事務所の、国会議員の事務所、国会議員の事務所って、なんかまるで私の事務所であるかのごときのですね、印象を与えてますよ、印象を与えていますが、印象を与えていますがね、い印象を与えていますが、 この事務所が、そういう事務所がね、そういう事務所がどこの事務所かということについては、言われたのは小 池, 小池さんが言われたんですよね、で我々はそれ知らないんですから、今、小池さんがその事務所はどこだということをです、ね、言, われ言われたらいいじゃないですか、で言われて初めて、初めてですね、ないものはですね、ないものをですね、ないものを証明するのは、いわば悪魔の証明と言われているわけですよ。 つまり、それがあるんだと言われたら、あるんだということを主張してるんですから、あるんだという主張をしていてです、ね、その事務所の名前も出さずに、ですよこれはこの調べようがないじゃないですか、でそれと、それと私が答弁しているのはです、ね、不当なですね、不当な働きかけはなかったと、局長から聞いているわけでありますから、そう答えているわけであります。 ち溶けてください。 佐川理財局長お答え申し上げますあの先ほどから委員がお読みになっている文章は、どういう文章で誰が書いて、何が書いてあるのか、私も全くあの承知してございません、その文章をお読みになって、その先方の要望どおりとかなんとかおっしゃっておりますが、私どもはあの貸し付けのときの賃料を決めるときも、 えー、売却のときの不動産価格を決めるときも、すべて不動産価格鑑定士にお願いをして、ですねそこできちんとした価格を決めてるわけでございますので、そういう意味では、きちんとした正式な価格、自かで、えー、あの売却なり貸し付けなりのあるの契約をしているということでございます小池晃君、あのね、資料を破棄してるのはそっちでしょうが、われわれはね、独自に入手したわけですよ、なんでその出所を言わなきゃいけないんですか、そんなの明らかにするって言われたらね、国会での質問なんかできませんよ。 それが違うというのであれば違うということを証明するのは役所の責任ですよあなた方の責任ですよ<笑>佐川理財局長 お答え申し上げます、えー、先ほどから申しておりますように、われわれきちんとあの文書管理規則に基づきましてです、ね、えー、保存するものは保存する、えー、1年未満のもので、えー、必要のないものについては、事案ールとともに、えー、廃棄しているということで、ルールに基づいてやっておりますが、いずれにしましても委員がおっしゃられている資料、なんのことか全く承知しておりませんので、それについて私どもがコメントするというのは、なかなか困難であろうというふうに思いま小木昭君。 あのね財務省は知ってるはずなんですよ、これ全部ね、経過を。だから、でそれをね、資料を破棄したというとことは答えないわけですよ。これね、許しがたいことですよ、この資料破棄というのは。でね、だったらもう当事者の話聞くほかないですよ、これは。これ、当事者呼ぶしかないですよ。すよ学校法人森友学園の籠池泰典理事長、それから当時の理財局長だった迫田秀典国税庁 長, 長官。 まあの承認としてね、党委員会に招致すると、こうすべきですよ、これね、当たり前じゃないですか、検討してください。五国理事会で協議いたします。小池晃君。総理ね、あれだけおっしゃったんだったら、真相を明らかにしようじゃないですか。私はこういう事実を示した、それが違うというのであれば、それが違うというのであれば、この承認喚問あるいは参考人招致、国会招致に賛成してください、自民党総裁として。真実を明らかにするために。 自民党総裁として、国会招致に賛成してください安倍内閣総理大臣。まあ、いきなり事実を明らかにしようといろいろ読まれましたが、それ、どういう文書かもわかりませんよ。それを真実だとして、我々に言えと言われてもです、ね、それが真実だということは、紺家さん側がそれを証明することが必要なんですね。えかつて、かつて偽メール、かつて偽メール事件がありましたね。かつて偽メール事件というのがあった。で、それは結局、証明できなかったわけですよ。 ということもあるわけでありますから、それをしかし、ちゃんと説明していただかなければいけませんし、ある事務所と、確かに小池さん、ある事務所と言われたんですが、何か雰囲気としてですね、えー、まるで私の事務所が関わっているかのごときのですね、イメージを与えているのは、別にそう言ったとは言ってませんよ、そう言ったとは言えませんけど、そういうイメージを与えているのは、まあ、事実でありますから、そういう、そういう印象操作をですね、 印象捜査の質問はやめていただきたいと思いますし、そもそもどうい う, ど う, いうものを出しているのか、何をですねな、何を、何を出しているのか、何を出しているのか、どういうものを、どういう資料を出しているかということをです、ねえー、ちゃんと示していただかなければ、これは理財局長としては答えようがないので、えー、あります。 してくださ い, いやいや、ちょっともう一回、いやいや、ちょっともう一回、承認喚問等々については、これ、議会運営のことでありますから、えー、これまさに、えー、国会 で, です、ね、決めていただくことであって、私はそれに口を出すのがおかしいという、ご主張しているのは皆さんだろうと、えー、こう思うわけ で, でございますから、まさに委員会でご判断をいただきたいと思います。<笑> 小池晃君いや自民党総裁でしょ、自民党の理事の皆さんに、じゃあ、指示出してください、これね、やるべきだということでね、指示出してく安倍総理大臣あの私はあまさに総理大臣として、行政府の長として立っていて、答弁責任を持っているわけであります小池晃君あの印象操作、印象操作、先ほどおっしゃるけどね、印象操作は安倍総理の方じゃないですか、私は安倍事務所なんて一言も言ってないんですよ。 一言も言ったんいですよ、そういうねじ曲げで議論するのはやめていただきたいということを申し上げたいというふうに思います。これはね、この国会招致に自民党がどういう態度を取るのか、国民はね、注目すると思いますよ。これに反対するようであれば、私は重大な問題になってくるということも改めて強調したいとさらに総理に伺いたい総理は衆議院で 私が総理を辞めたときに、うちの妻が知っておりまして、その中で私の考え方に非常に共鳴している方で、その方から小学校を作りたいので安倍晋三小学校にしたいという話がございましたと答弁しています。その方とは籠池康之さんですね。安倍内閣総理大臣。そうであります。小池晃君。安倍晋三小学校を作りたいという話があったのは、総理を辞めたときとおっしゃってますが、これいつですか。安倍総理大臣。 何回かお答えをさせていただいておりますが、えいつかというのは、辞めたあとでございまして、いつかということは、あこれ、記憶には定かではないわけであります。これ、夫婦の会話でありますから、それはです、ね、えいつそういう会話をしたかということについては、明らかではないのは、これ、当たり前なんではないかと思います小池晃君。私が総理を辞めたときに、うちの妻が知っておりましてということは、それ以前から総理夫人は籠池氏を知っていたということですか。 総理夫人は籠池氏といいつかからのお知り合いなんでしょうかこれまで何度会われてるんでしょうか安倍総理大臣 こ, これはですね、これはですね、これは総理を辞めた後ですから、これ、いつか分かりませんよ、それと私は、えー、妻はですね、妻は、この私は公人でありますが、妻は詩人なんですよ、それで、いちいちですね、今、その妻の、妻、まるで犯罪者扱いにです、ね、そんなことをやるのは極めて私は不愉快ですけどもね。 極めて不愉快ですよ本当に私は不愉快ですよ、そういう犯罪者扱いするのは、それはですね、いつ、いつ知ったかということについては、これは私は承知をしておりません。 犯罪者扱いなんて私してませんから、犯罪者扱いしたという言葉を撤回してください。さいこすみません、即起起こしてください、もう一回ごめんなさい、いいですか、小池晃君犯罪者扱い私してません、犯罪者扱いしたという言葉を撤回してください。安倍内閣総理大臣。まあ、それはそういう印象を受けたわけですよ、い, いついつどこでですね、いつどこで、いつどこでか籠池理事長を知ったんだとかですね、それはまさにそうじゃないですか。まるで尋問帳に 小 池, 小池委員がおっしゃるから、私はそういう印象を受けるのは、これ、当然ではないかと思いますよ。 今の与野党のお話でございますが、これはちょっと五国理事会でもう一度改めて協議をさせていただくということで、小池晃議員にご質問を続けていただきたいと思います、小池晃君。犯罪者扱いっていうのは、これはね、厳しく抗議したいと思います、私はそんなことは一言も言ってないですよ。それで、あの先ほどからですね詩人です、詩人ですとおっしゃいますが、詩人ですか、これね、内閣総理大臣、安倍晋三内閣総理大臣夫人でパンフレットにも出てるわけですよ。 講演会でも内閣総理大臣夫人というね、肩書き紹介されてるわけですよ、明らかに公人じゃないですか。でね、これあの、塚本幼稚園を訪問されてるのは明らかになっているだけでも3回あります、最初は2014年4月、翌15年1月8日付の産経新聞ウェブ版で報じられています、昭恵夫人は2014年4月、同園の視察等教職員研修のため訪れた、籠池園長から、安倍首相ってどんな人ですかと。 問いかけられた園児らが、日本を守ってくれる人と答える姿を見て、涙を浮かべ、言葉を詰まらせながらこう話した、ありがとうをちゃんと伝えますとで、その年の12月6日には、塚本幼稚園で昭恵夫人の講演会が開かれています、テーマは、ファーストレディーとして思うことですよ、公人じゃないですか、幼稚園のおかさん新聞の一面に紹介されています、そして2015年9月5日にも、安倍昭恵氏の講演会が行われている。 だ少なくとも2014年4月、12月、そして2015年9月と、3回訪問して、これ以外にも訪問されてるんじゃないですか、その事実を聞いているんです、私、犯罪者扱いしているんじゃんいい、まあ、そういうふうに丁寧に聞いていただければですね、<笑>あの い, い, いいわけですよ。であの、まあま、妻 は, です、ね妻はそのえー、私のいわばあ 総理大臣夫人としてです、ね、外遊等に同行する上においては、個人的な姿勢を持つわけでありますが、妻は妻は別途人生があるわけでございますし、えー、例えば原発政策において私と相いれないところの習慣に行 く, と行くこともあるわけでありますが、それは全くそこの個人と で, はではないわけですよね、そういうものもあるわけでありますし、えー、先方がです、ね、どういう肩書きを書いているかということまではです、ね、それは責任を持てないわけでございますが、そこ。 そこ で, です、ね、今、にわかに聞かれてもです、ね、にわかにこの私の妻がです、ね、いつ、どのようにということについては、これはおそらくいつ、どのようにということについては、これは記憶にないと思いますが、どのようにということについては、記憶におそらくないと思いますが、どのようにということにおいてはです、ね、いわば一般の主婦の方で、私の妻の主人の方。 妻の知人からですね、一般の主婦の方でありますが、えーまあ、その方から大阪の方だそうでありますがその、私はその方は存じありませんが、その方から紹介されたと、こういうことでございます。小池晃君あのすぐにお分かりにならないんであれば、明日また質問しますんで、今日お家に帰ってよくお話し合いをされて、<笑>明日答えていただければと、丁寧に申し上げたいこれね、明らかに公人としての活動ですよ、それでもし内閣総理大臣夫人という肩書き困るんだったら、 これやめてくださいって言うべきじゃないですか、そのままね、講演してるわけですよ、パンフレット載ってるんですよ、それが学校案内になってるんですよ、明らかにこれは公人としての活動だと私は申し上げる、で、総理ご本人のことです、総理はですね、総理自身が講演をする予定でしたね、2012年の9月、でこれはあの24日の予算委員会、衆議院予算委員会で、私が講演すると決まってたときにお断りした。 お断りする際に電話に代わってお話ししたのがほとんど唯一に近いと、これはあのこの幼稚園で講演することになってたんですねで、この講演というのは誰から依頼が、どなたにあったんでしょうか、総理自身が依頼を受けたんですか安倍内閣総理大臣。まあ、先ほど の, その妻の日程等々でありますが、やっぱ妻 の, その知り合って日時等が、ですねこのえ土地の売買に関わりがあるんだったら、私はそれをお答えをする義務がありますが。 そうではない場合はです、ね、その妻のいちいちのです、ね、ど, どこでどうあったかということについて、私はお答えする義務はないと、こう思いますよ、つまりその売買に関わってたということにおいてです、ね、私の妻が関わってたということで、それに関わることでご質問があるんであればお答えをさせて、お答えをさせていただかなければいけないと思いますが、それ以外についてです、ね、いちいち私が答えなければいけないという義務はないんだろうと、こう思うわけでございます。 あの、まあ、その上で、今の今の質問はなんでしたっけ、今の質問は、あ講演ですねあ、私に対する講演は、ですねこれは妻からそういう依頼があったということを聞いたところでございます小池晃君。これはどこでやったんですか、どこでやる予定だったんですか。安倍総理大臣あの えー、それはもう、私、受けてないんですから、覚えてませんよ、あの、たくさんの私、講演、断ってますから、その講演がだ何の講演、講演、受けていったやつでも全部覚えてないわけでありますから、これ、断った講演はですね、これはもう覚えてませんよ。小池晃断ったことだけ覚えてるんですか、都合がいいんじゃないですか、これはだから、これは、これはな、ね、い、だからこの塚本幼稚園での講演会ですね。安倍総理大臣。 どこでやるかということでありましたが、どこでやるかということについては、いわば公演といわれば普通、どこかホテルとかですねそういうところもありますしで、いきなりどこでやることになっていたかということについて、断った講演会で覚えているわけないじゃないですか。 それ言言っっててまますすよ、それ言ってます総理それて、ね、総理言ってる、ちゃんと。塚本幼稚園の公演をキャンセルしたことは認めたんだから、要するにつかま幼稚園の公演だったということは、当たり前のこと聞いただけなんですけどね、それで、違うんです か, 塚本幼稚園からの マリはの森友学園からの要請をキャンセルしたんでしょ安倍総理大臣。いや、だから先ほど場所、場所はどこだと言われたんでね、場所はわからないということで、それはもう当然のことだと思いますよ、断った場所ですから、で、えー、主体ですか、主体はちょっと、その主体は、加池さんからということしか覚えておりません。小池晃君 まああ の, 水穂の国記念小学院が、まあ、まだ影も形もない段階で、2012年に籠池氏から総理に対して講演の依頼があってで、講演会を行われ予定だったんだけど、結果としてキャンセルをした、そして安倍昭夫氏は少なくとも3回、塚本幼稚園を訪れて講演会を行って、そして水穂の国小学院の名誉校長に就任するわけであります。総総理理森友学園のパンフレットをご覧になってますか安倍総理大臣 まあ、パンフレットはあ見たことはないんですが、えー、なんか通信、塚本幼稚園通信が、なんか府警がですね、府警があ何か印象を書かれたあものはです、ね、見たことがあるような記憶がございます小池晃君。また答弁変わりましたね、衆議院ではパンフレットのようなものを見たと答えてますよ。安倍総理大臣、まあ、まあそれそれれをですね、まあまあ いやいやその 取, り 調, べ取り調べ調だと思いますが、これはですね、えー、ことの本質ではございませんから、この全然ですね取引に関わりがないことですよね、私はパンフレットを見たかどうかで、記憶が薄いわけでありますから、それは、それ、私もいろんなところに講演行きますし、いろんな学校からも講演頼まれますよ、でいろんな会社にも行きます、でその時資料を見せられますが、その資料がどういうものであったか、いちいち覚えてませんが。 その中で、これは通っている園児のです、ね、なんか両親がこの書かれていたものをです、ね、読んだ記憶があるということでございます、でそしてその中に、子供たちのしつけを大切にする、また伝統を大切にするということが書かれていたようなことがありまして、まあ、そこに共感をしたということでございます小池晃君このパンフレットをきあのパネルにしましたけれども、この最初のページには。 写真で、名誉校長、安倍昭恵先生、安倍晋三内閣総理大臣夫人、籠池先生の教育に対する熱き思いに感銘を受け、このたび名誉校長に就任させていただきましたというふうに書いてあるんですね。で、私はですね、2月24日に、まあ、総理の突如として、この籠池氏に対する評価が、そう簡単に引き下がらない、非常にしつこい方というふうに急変するまではですね、私の考え方に非常に共鳴している方だと。 いうふうふに言ってきたで名誉校長として、パンフレットにもこうやって紹介され、学校案内の関東に載せられてきた、でこれが、ね、国有地の払い下げなどに全く影響がなかったといえるでしょうか、で総理はです、ね、2月24日の衆議院の予算委員会で、民進党の今井雅人衆議院議員から、総理大臣の夫人が校長になりましたということで、名前を使って何とかこっちにしてくれないかということが可能性あるんじゃないかと質問されて、こう言ってます。 理財局、航空局に対して、安倍昭恵名誉会長ということを前面に出したのかどうかということもあるんだろう、実態として妻が名誉校長であったこと、これは事実でもありますから、それを示しながらということは一概にはないとは言えないと、認めてるわけですねで。これはね、だとすればですよ、この国有地の払い下げがもしも不当なものだったとすればですよ、これはもしそうだとすればですよ、総理夫妻の政治的、道義的責任というのは免れないのではないですか。 安倍総理大臣あのもう一度私、今井さんとのやり取りをです、ね、ええ調べさせていただきたいと思いますが、私が申し上げたのはです、ね、いわばそれは名誉校長ということ で, です、ね、そその使ったかもしれないと言ったかどうかと私は覚えてませんけれども、その上においてです、ね、それは前もって調べていただかなければ、私はあのちゃんと正確にはお答えをしようがないわけでありますが、いずれにせよ、いずれにせよ、ね、れせよこれは例えば小池さん、この安倍昭恵 幼稚園で書いてあれば、ですね理財局が恐れ入りましたって言って、安くするんですか、そんなことありえないですよね、ありえないですよ、で、じゃあ事実、じゃあ事実ですね、事実、安倍昭恵とか私本人が頼んでいればの頼んでいたって、ですねそんなことにならないんですからでそ、それであれば関係があるんであれば、例えば理財局はどういうご関係なんでしょうかということを言ってきますよ。そんなこと全く 全くないわけありますから、ですから、それをですね、まさにそれ、かなり私は印象操作だと思いますよま、まるで私の妻がですね、その値引きに関わっていたかのごとくのですね言動はぜひやめていただきたいと、このように思います。 これ君だからもしもこの取引がは不当であればですよ、不当なものであれば、道義的責任は問われるでしょうと言ってるんです安倍総理大臣。その過程の質問にはお答えできません。えー かつです、ね、かつその今井さんのやり取りについては、私はそのどういうやり取りだったか、もう一回ちゃんと見てみなければお答えできませんよ、小池さん私、信用しないわけではありませんが、しかしそこは慎重なんですよ。で、今井さんがどういう質問をして、私はどう答えたかということを見なければいけないわけでありますが、いずれにせよですね、いずれにせよ、それは加護池さんがどういう行動をとっていたのかは、これは分からないわけでありますが、わからないわけでありますが、しかしいずれにせよです、ね、この家内が、また私がですね、この、 取引に関わっていないことについては申し上げた通りでありますから関わっていたと言うんであればですねそれはちゃんと証拠を示していただきたいと思います小池晃君だそれは解明しようと言ってるんで私は関わったとは一言も言ってないでしょうでそれが解明されるべき課題でしょうとでもしそれが解明されればそれは責任問われるでしょうと私は言っているで道義的責任はねそこにとどまらないと私は思うんです先ほどね総理は 一幼稚園のどう関わってもそれは関係ないじゃないかとおっしゃったけれども、この幼稚園の教育方針、これ、大問題になってるわけですよ、だからそこに総理なり総理夫人がどう関わってきたかというのは、これ、重大な問題だから私は言ってるわけですよ。安倍昭恵さんは月、2015年9月5日の塚本幼稚園の講演でこう言ってるんです、籠池園長、副園長の熱い熱い思いを聞いて、この水穂の国記念小学院で何か私も役に立てればいいなと思っていた。 こちらの教育方針は大変主人も素晴らしいと思っていたと言ってるわけですね、だから一体この学校の教育方針、どこが素晴らしいと、このとき、安倍総理大臣。だからですね、先ほど申し上げたとおり、私がまあ見せられたものを見てです、ね、えー、このおしつけをしっかりする、あるいは伝統や文化を大切にする、えー、日本のですね。 えー、この歴史等についてもしっかりとこの方大切にしていきたいということを言っていたということでありまして、でえー、妻もです、ね、大変、えーまあ、教育に非常に、えーまあ、情熱を持った人だという話をしておりましたから、私は会ってはいないけれども、まあ、そういうことを申し上げた。えー、と、同時にです、ね、今、えー、私が関わっていたかどうかと、私がですね、いわば取引に関わっていたかどうかということを。おおお これ、調べなければ調べなければいけないということも、まあ、おっしゃったわけでありますが、それはもう、これはです、ね、私はないと、ないというふうに言っているわけでございます、で政治家がどうこうということについては、まあ、不当なです、ね、働きかけはなかったということを私は、えー、局長から聞いているということは申し上げたとおりで小池晃君。私はだから、総理が関わったっていう断言なんか一切してないじゃないですか、慎重に私、ものを申し上げてるつもりですよ。 印象操作をしているのは総理の方だと申し上げておきたいと思いますでその上でね、その上で、じゃあ、お聞きしますけれども、じゃあ、今ではこの素晴らしいというふうにおっしゃってたことは間違ってたというふうにおっしゃいますか安倍総理大臣。あのこのこ今、私学の方針についてですね、私は間違っていたかどうかということを総理大臣として言う立場にはないわけでありまして、えこれはあのまさに、えー、これはあ、えー、この、 法人をです、ね、認める権限を持っている、これは大阪府がです、ね、判断することであると、また最終的には文科省もです、ね、判断することであると、このように思います小池晃君。私ね、これで終わりにしまし 驚, 驚くべきことだと思いますよ、ああいうね、教育、あれ、教育ですか、トイレに決まった時間しか行かせない、漏らしてしまったうんちをそのまま持ち帰らせる、これ、しつけでもなんでもないですよ、虐待行為で人権侵害ですよ。 それから2年前の運動会で園児にこんな指針宣誓させた、日本がほかの国々に負けぬよう尖閣列島、竹島、北方領土を守り、日本を悪者として扱っている中国、韓国が心を改め、歴史教科書で嘘を教えないようお願いいたします。安倍首相、頑張れ、安倍首相、頑張れ、安保法案、国会通過よかったです。今、自民党籍から素晴らしいという声が上がった。これ、正しいという声が上がった。ヘイトスピーチに。 属するような、ね、話じゃないですか、これは、これが正しいというのがね、今の自民党なんですよ、全くね、ふざけた話だ、さすがにこれはね、総理だってこれは適切でないっていうふうに認めたじゃないですか、こういうふうに、園児にね、先生させることは適切でないっていうふうに、総理だって認めたでしょ、でね、まさにね、このしかもこ の, 教このパンフレットにも書いてある教育方針の冒頭にあるのは、教育直後を所属すると。 教育直後は、今、閣僚席がいいじゃないかという声上がったけど、1948年に衆議院では排除に関する決議、参議院では執行に関する決議、執行管理に関する決議が挙げられてる、でそれを、ね、賛美する教育のどこが素晴らしいのかと。で、安倍昭恵氏が言ってるように、この教育方針を総理は素晴らしいというふうに評価をしてきた、これは事実としてあるわけですよ。で、昭恵夫人の講演を聞いた保護者の感想がね、お母さん新聞で紹介されています。 日本一の幼稚園とおっしゃってくださり、心より感謝、この幼稚園の凄さを実感しました、誰がどう見ても広告塔ではありませんかで、まさにね、総理夫人の夫妻の、夫妻のですよ、この問題、こういうその今ではあれだけ批判を浴びている教育内容を賛美してきた、少なくとも保護者の皆さんは、総理夫人がここまで来て、講演までしてくれる素晴らしい幼稚園なんだというふうに受け止めている。 このことの道義的な責任は免れないんじゃないですか、これも責任が全くないとおっしゃいますか安倍総理大臣。教育方針についてはです、ね、今、私は申し上げる立場にはないわけでありますから、まあ、認可をされているわけでありますから、いわば認可の責任はです、ね、これはいわば認可した、これは大阪府があるということではないかと思いますし、教育内容について私が私学の教育内容についてです、ね、このうんぬんする。 ままた、意見を申し上げる立場にはないってあります小池晃君私の質問に答えてないですよ私はそんなこと言ってないですよ。総理がこれだけの問題を抱えた、総理自身も適切でないというふうにね、おっしゃったじゃないですか、そういったところを素晴らしいと一度はいい、そして夫人は何度も公園に訪れた、で、保護者は皆さん、それでこれはいい幼稚園なんだというふうになっている、そして今、小学校もこれが宣伝材料にされて、 学校案内に出されてるわけでしょそのことの道義的な責任というのは免れないんじゃないですかと、これぐらいは認めていただきたいと思います安倍内閣総理大臣。あの私がですね、えー、申し上げたのは、えー、安倍晋三、頑張れ頑張れということについては、ですね別に私はそんなことを言ってもらいたいとは、さらさら思わないと、こういうふうに。 申し上げたわけでまあ、ございます。そして教育方針自体についてはですね、これはまさに教育のこの私学の方針についてでありますから、私は答える立場にはないわけでありまして、方針についてもしご質問があるんであれば文科大臣からお答えを差し差していただきたいと思います。小池晃君、全く答えてないですよ。私はそんなこと言ってない。この学校のね教育方針がどうだとこうだと言ってんじゃないです。これを 持ち上げてきたというのは事実でしょうと。でそのことに対して道義的な責任はないんですかとこう聞いてるんですよ。もうもう一回答えてください。安倍内閣総理大臣。持ち上げたとかですねダメだとかいうことをおっしゃっていますが、あですから私はですね今総理大臣として答弁をする立場であってですね。いわば私が、えー、ここ、えー、ここで申し上げることができるのはですね、えー、まさに、えー、これはあ。 この教育方針がどういう方針だったかということの上にの評価を言っているわけでありまして、その評価の上えに、同義的責任があるかないかということになるわけでございますから、お答えのしようがないいわけでございます私はね、本当に苦しい答弁だと思いますよ、これ、これね、やっぱりね、どう考えたって、同義的な責任ありますよ、これが宣伝、広告とになって、子どもたち、あるいはお母さんたち、お父さんたち、その責任ぐらい認めるべきだと、まあ、これ、明日続き。 明日の九時から続きをやらせていただきますのでよろしくお願いします終わります残与の質疑は明日にすることでいたします次回は明二 日, 日午前九時から開会することとし本日はこのにて参加いたします